緑の皆さんで金魚姫ですどうぞ初期お祈りの皆様こんにちはただいま紹介いただきました風見どと申します今年のタイトルは金魚姫まさにお昼過ぎまでの雨は金魚姫にとって恵みの雨水を得た金魚姫たちが素ややかに元気 よろしくお願いします。 「光は太陽から流れる」「深い水の底こぼし Oh! <laughs> 皆様にたくさん拍手いただきました。お礼申し上げます